皆さんこんにちはハート回路の平野です本日はぎっくり背中についてお話しさせてください、えー、ぎっくり腰と同じ急性の痛みぎっくり背中ぎっくり腰と違うのは背中の強い痛み寝返りができない呼吸がしづらい、えー、特に状態が悪い時は呼吸に使う筋肉が凝り固まってくるので呼吸がしにくいです 今回は左の背中が痛い状態の方に来ていただきました寝返りも痛みで困難です1週間前から違和感があり針に行ったそうですしかし変化はあまり感じなかったため不効果、ぎっくり背中で調べて来ていただきました痛みが強くなったきっかけはくしゃみですぎっくり腰でもよくありますくしゃみは吐く瞬間の力で筋肉を過剰に緊張させます 疲労やストレスでもともと硬い筋肉がさらに固まり激痛が走りますハート回路では筋肉に命令を送る道神経の誤作動を調整し筋肉を緩めていきますそしてぎっくり腰やぎっくり背中を繰り返した方に他の生体院があまり注目していない痛みを感じる脳への誤作動を調整していきます 長引いている方繰り返す方にはおすすめです今回のぎっくり背中は3回でほぼ痛みが消失しました今回のぎっくり背中は3回でほぼ痛みが消失しました肩こりも含めると6回でかなり楽になったと喜んでいただきましたそれでは、えー、今回いただいた感想の方を読ませていただきます 施術はとても丁寧で即効性はありませんが、えー、翌日に痛みが激減ししばらくするとまた少し痛みを出すということを何度か繰り返すうちにほとんど気にならなくなりました通って本当に良かったと感じていますという感想をいただきましたありがとうございます、はいえー はですね、慢性的に長引いている方繰り返す方を特に力を入れて手術をさせていただいていますこのようにですね、えー、劇的にガラッとその場で変わるっていうことはまれなんですけれども繰り返して受けていただくと安定して症状が軽減することが分かっていますですので、えー、ぎっくり背中やぎっくり腰でお悩みの方で繰り返している方は一度ご相談ください